島という祭壇に供物を捧げ今ここに大いなるゲートを開こう絶対にアブローラを連れ落とす先輩じゃなきゃ救えないんですあんまり FINAL いん11月11号起 ANIMAX